よいしょ。どうですかな。などうだろうかな。いけたね。ごめんごめん。俺だ。こっちだわ。ああこんばんは。あ け, けまして。あけまして。<笑>おめでとうございます。<笑>そうそう。どんなエラーですかね。<笑>えっとね。エラーじゃないですよ。あの。フレンド、別のフレンドから招待が来て。はい<笑> その招待に入ったらもう向こうが行ってて、うん、同じルームにいることになってたっぽいですねああそうなんですね、えー、うんうんよし行きましょう<笑><笑>お待たせしましたうんああうん。 まだ全然体温まってないんで全然敵倒せないですよ。前から来 る, る<笑>前から車来るって思って構えてたら後ろから引かれたしな、はい、さっき<笑><笑><笑>お音の感覚もう全然ありますねたまに、はい、僕の中では完全に前から聞こえてたんですけど後ろからでしたね、えー、ちょっと音の感覚がおかしかった<笑> 要はなかなかマッチングせんのうんどうですか初詣行きましたか<笑>もう毎年毎年長くなるような気がします、はい、<笑><笑>なるほど昨日初詣にね仕事帰りに行ってきましたおお。はい僕の昔の、まあ、大阪にあの有名な、うんはいえー、初詣の 場所っていうのが二箇所あるんですけど、はい、大鳥大社と、住吉大社っていうところ、えーはいはい。住吉大社行ったんですけど、うん、全然人いなかったですね、うん。あ、住吉ですか、これ。僕 住, 住吉大社はすごい有名で、まあ、あの大阪の住吉区っていうところにあるんですけど。そうですか。ああ、前大阪旅行行った時、うん、なんかもしかしたらいいとかかもしれないな、うん。マジですか。めっちゃあの、はい、なんだろうな、アーチ型の橋を渡るところです。ああ、うん。 た太鼓橋っていう。 覚めるために走りますうんうん、<笑><笑>あゲームのキャラが今<笑>寒いです<笑>寒い寒いぞ手が手が変になりますねそうなんですよね足元のものがうまく拾えないぐらいうん<笑>うんおいらっしゃいませちょっとねハプニングで 合流できなかったので一回ゲーム落としたんで配信も取れたんよね切れちゃったなんのうんどうしましょうどこでもいいです委択ホサンか、うん、スクールかホサンですねホサンはいホッサン行きます、はい あ降り た, 降りた、うんね、ウィーウィー動きが人間っぽいな前の3人4人ぐらいはあれはボットだけどということでちょっと奥目に飛びましょう映画館はー い,、はい、あ見えない映画家のはあっ人間ですねやっぱりおっ はいよ。じゃあちょっと引き目にしよう。ああ、おい影の、影がちょっと見えましたね。はい。ちょっと瞳がついなかったんですけど。<笑>うわ、いらんもん拾った。いらんもん拾ったぞ。こんな思いもん今、見るか。 隣にいらっしゃるよね。わお、こわ。あ、テリー。まあ、テリー。テリやっぱりあんまりここでに、ね、激しく、ちょと。マンション側に人間、なんで。 打たれるてますよ動きは泥臭いですけど。 こう見てないシリアやっとやっとベストあったお。大丈夫な感じですか後ろホルダーあっやばい弾が少ない 集めよう結構多いで、ね、んいやえっとね人間あの色パラは完全にここにおりましたねああ。追跡したので間違いない。 あー一人だ。すみません。人だ。トマト。あーそこ伸びるね。そこはいるね。オッケー。どうしよう。逃げた方がいい？それともバチ食った方がい い, う い, い,、はい？オッケー。バチ食ります。二 人,、ね、<笑>人いるか。じゃあ出てきてから戦うか。<笑>中ですか？中だならん。あー以上二回いと一回。二、はい、回もいいの方一い回といといと。 今まで何分ですか？ 5分か。左上に出るようになったんだ、んこっち。オッケー。こっちも出るようになった。で、三十秒前に入ってたやつが、30秒前じゃなくなりましたもんね、これね。うん、ですよね。なんかゼロになったな、うん。ゼロになりましたね。え、こっちにもいんの？それはちょっと話が違うな。バレている。バレているよ。 ふた中にバリバリいるけどうそどっから撃ってきたあれ今はさっきは左側うんあいつか見えたえ裏裏から 不新的。哎呀。<笑>哎呀呀。 練習できたっていう感じがまだないな。ごめんなさい。でかい街で離れすぎたね。いいこといいちょっと、もうちょっとだけ練習させてください。ちょっとね、まだ練習できたなっていう感覚が。<笑>ないんです。 いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそうそうそう<笑>また野やかよって言ってるから。<笑><笑>そうそう。この辺でちょっとねやっやかないとい、ね<笑>うん、野いさんとはといと、うん、いやいやいやいやいや 前は結構んさんと何回かやってたんですけどそうでしょう彼もあの、はい、やらなくなったらとことんやらなくなるいでいつの間にかなんか、うんさんのほかあのちょっとライバルみたいなことになって心の喜びかななるほどさくらさんあれか殺さなさんも知ってるんですか あ, あそうですね。この3、うんうんうんうん、あっ、うんうん、そうですよね。はい、夜中やるとたまにね、あ殺さな、はははって書いてるわて、うんし。シンさんとか、のハザルとか、コ、う、ロ、ん、さんが夜中で、うん、シンジャー番だっと、うん、なるほど。まあ、僕はそこのグループの中でフレンドなのは、シンさんとハンプさんと、バイパーさんぐらいですね。お あいやマッシュ JP さんは多分僕知らないですねああそうなんですか一緒のなんかあのパブ G グループに入ってたの知ってるけど一緒にはやってないんじゃないかなああそうなんですか、ね、うん多分最初誠司さんと一緒にやった時もなんか新さんと一緒にやりましたっけどっ、うん、あ, あ一番初めですかどうだっけなあはい誠さんと一緒にやった時が多分1年前かい あってあれが多分やんんんんじゃななかかったかなといや多分ね違う違う多分違うと思うよ野良、うん、であったんじゃないかなうんああそうなんですか、うん、一番初めはで3戦ぐらい一緒にやった時にしんさんあのあ呼んで一緒にやりましたけどねしんさんのあのチャンネル探したけど見つからんかったわはい。しんシンさんのチャンネルはうん、うん 新パブジーで探したけ ど, うけど、うん、し今の新さんのディとほぼ同じです、ね<笑>うん、ああそうあ同じですあでまたあー 前, 前新1やったもんなあーそうです、ね、今アイちょっと変わったんですよ ね, ねはいあはあはあああはんはあはあはあはあはあはあはあはあはあねあはあははああ 本当に、パブジーを始めて、1戦目、2戦目、ちょいな、俺。よいしょ。おっ、いらっしゃいませ。ちょうど始まったとこっすね。あけましておめでとうございます。今日までは一応、あけましておめでとうだよね。あと40分。あと、違うな。あと25分ぐらいで、ね、3日、3日、日も終わりますけど。 皆さんはごゆっくりできたのでしょうか、うん、私はずっと仕事でございました<笑><笑>明日ようやく<笑>あ、ほんと明日ようやく休みなので今日はえー、っと2時ぐらいまで遊んでそれからパブチーの動画ちょっと2本ぐらい作ったからまとめようかと<笑> X 君が難しい難問を言ってきたからな なんか、戦略がわかる動画を作れとかいう難しい難しい注文が出たからちょっとめっちゃ考えてんやけど個人的にはさくらさんとのやり取りがすごく勉強になりますって言ってましたよえそうなんですかええ、うん、<笑>そうそうコミュニティのところ見てもらったらねどんな動画作ってほしいですかっていう要望を出したんですよ あ, あそうなんですか動画作ってないんですか、うん <笑> そ, うすそうそうそのリクエストに応えてああ、あれは別の人か別の人がリクエストしたカーチェイスのやつを作りましたしはいよしうーんボットちゃん追いかけていこう結構でも人間いましたねそこそこあそうですねさっきはちょっとね これ今、降りたのボットだなでも。どうしよっか。この辺から行きますか。はい、最近めっちゃここ降りるなぁ。どうしてもライン上に降りると。ああうん。結構人気ですもん、ね、人気ですかね。ボットちゃんの狩り場となってますね。うん、あ、いるなぁ。 ボットだな、この飛び方はうわこの硬化してんのもんボットだなははははと見のはじは全員ボットですね。全ボットあ全ボットはす。全ボットはい全ボットはい九十九パーセント全ボットですね。あはははははははははははははははははははははははは うわ目の前を降りたやめて待ていいお登ってきた下手くそ俺ショットガン下手くそ待ていいバリ逃げんなこのボットやばやばいぐらい、はい、後ろにいたりもしたくていけんすでもいます結構お 死んでてそこで赤んは全然いが動かん<笑>ダメだ指が動かない寒い、ね、ハッフディルだ寒いっすここまだもう今日はちょうどいいですけどうん、うん、<笑>寒いです 自分ソウルで住んでた時は本当にこの寒さがなんか寒いっていうか痛いっていう、うんうん、あそうなんすかソウル、はい、へえ、はい、んか気温がめっちゃ下がってしまうと、うん、な肌がに、うん、めっちゃな何かで刺 さ, 刺さるような感じすようなな感じになります、はい、ああなるんだなるほどもう顔が寒さで赤くなった時点ではいはいもう血が回れなくてへえ<笑>めっちゃ痛くなるんですよ 感覚はわかりますよ、あのスキー場みたいな感覚でしょう、うぶ ん,、うん。えどっかから飛んできた、<笑>遊んでたら。やめて、もう、やめて、いじめないで。 全全然いいのないな。二十パンツ。入った。入ったんですけど、ちょっと一人ずつ打たれた方向の方に行きます。 誰だっけ全然落としないな<咳> ど, だどこだどこだ墓地いや全然落としないですね下降りてるっぽいですね うわいっピックらこいたこんなところへい何か急にこうして打ち出した打ち始めたぞみんなあポットは木の後ろに隠れたら絶対出ないんですよ ん、ん、う、ん、え、あの、エイムをしたら出ないんです。エイム外したら出てくるんです。うん、<笑>はい、やっぱ、AI なんで。そうです。うん、狙われてると思ったらね、ずっと隠れるから。あのセンサー、俺にも欲しいな。そうですね。<笑>ねえ。は後ろまだ後ろいや、一旦、下段に降りよう。 ここが全然ないんですよね、うん、前が激しいあ、いたいたけどあれたほうがいな当たった まあでいい。まあでいい。ショットガンやったな。ちょっと注意しよう。 AR 角マがあまりっすああよかよちょっとバイスコ欲しいですねああそう考えたらでもカ、ね、ー持っといた方がいいかなあー持っとこうどうせ変えるんだったらあいややめた<笑>うん、うん、気分が乗らん DMR 気分だサードはいっぱ見せて おうお結構的確に撃ってくるないた死んでくれいいさっきからニスコの狩りみたいになっててこれまた練習にならんと。 こっちは入ってるんですね。<笑>すねはい。後ろから来るってことか、じゃん。ちょっとこっちの方よりますか。はいまあ、周りに人間はいないですね。 もうーマルが全然ないですないいですねユニバーサル・スタジオ・ジャパン行きバスへご登場いただき誠にありがとうございます。 このバスは。あ、と分六時間で。はい。エイムを抜いてから、席移動してるのに、外されないんじゃないですか、今。<笑>これ、これ最近過去ユーチューブでやばいです、このバグ。ほう。どのバグ。お。今車の音聞こえた。自分が今あの、席で移動したのに、普通はあの、ジュームが解除されるんですよ、はい。えー エイン今解除されなくてずっと移動したんじゃないですかうん、うん、あれもう少しでアップデートされると思うんで<笑><笑>なるほどうん<咳>、うん、5ミリしかないですねうーん7ミリがないの弾はあるけど弾拾っとこう 本編これ、ね、フラッシュハイダーか、うん、まあ d m r 5ミリでもいいけどね登れんやんか薄子、うん、4スコア余りですねあ6スコア持てる レッドゾーンどうっていうことはあ向こう側にいるってことかまだ見えまって車はいりますねでもねバス最悪さっきのバス取りに行く。 Yes, <laughs> yes. あンチ外れたなぁうーままた、ねうう。うん、始ましてきたね。出荷の。とりあえず歩いて行きますかね。あ、バス。ててバス持ってきましょうか。バス取ってきあ、クーペーありました。ジピの方に客取り。キャプト 取りに行っもっとちゃんと会えるかな 東京ディズニーーランド行きでございます<笑>、はい、こ, れこここれ降りてたっけうん多分ダメジなる す, ここすか え、バスってこんな早かったっけあ、これアップデートしてからちょっと使うことになりましたね。あ、そうなんですか、はい。早いな。<笑>十分使えるな、これ、はい。登るし。あ、ここから登らんか。あ、全然使えるやん。 バイクがあるなバイクがあるいうん敵さんがいないなとにかくもうぼちぼち人間の着るロゴを見せてくれ。 8個使使いい、ますす。すかかカーででででしたた。よね。ね。大丈夫ですはいいいですかいはい、今あ、あ、そうう。なん俺お来た車もう人間の。もうちょっと寄せよう。もうちょっと引き付けよう。引き付けよう。う, う, んですかうん、ここ、ここ。 来ましたねうんオッケーナイスパクチーうーん何かいいの持ってますかサブ欲しいなあまあまあまあ普通普通。普通の普通<笑> 少し捨てますね。い<咳>ドリンク十四、三バック、三 バ, バック持ってますね。これいつ取ったか覚えてないけど。持ってますよ。はいここ。ライパンアンドエスヤラ。オッケーでございます。あ、またアンチ始めました。 失れた OK、じゃあこのこのクワッと無傷だからこれ使うかよし落ちたん近いな 行きました。この倉庫の前か一台行きました左今日は自分が見てる方向ですそっちこれもう一本登ったらすぐ見えるんで す, 敵そうですかここ。<笑>ここであっも、OK、です。<笑>いやいやいや<笑>あ、もう一つ<笑>うあ当たんねえ当たねえわうんこれ 人間だったら自分今はちょっと危なくてかもしれない。<笑><笑>えっと、どこに止めたっけと忘れした。え、どこだどこに止めたっけと忘れしました。あ、濃ですかあ、はここにある。うん、はい。取りに行きましょう。あ、取りに行ってるな。見えた。あ、どちらです正面です。正面、ね。はい。あ、ボットか。木に隠れた。 んかあ あ, あ, かあ、なんでこんなブレーンだ。<笑>ああ、シェルフはついてないんだ。だめだ、全然当たらん。ノ<笑>ックスコなんで、ちょっと大きく思いました。<笑>いや、ハチスコやで。ハチスコやけど。あ、そうなんです。ぶるんぶるんに揺れてました、ね。 いないいいないリンクスかリンクスにしよう<笑>ハチスコリンクス強いな、うん、これは肩だけでま出ましたね どうしますかね<咳>とりあえずもうちょっと中心寄りますかそうですよね変わるか も, かもいい、ね、変わった、うん、この辺 見, で見ましょう か, おい山上取れますかはい障害物があるところであればどこでもいいですほら い, い<笑> いいかいのったら見えるような感じがうん今切るはあるうーじゃな い, あー、ね、いや足音はないですねこれこれ人間ですね左か れあこれはボットっぽいあります登れない登れないです登れないれ多分ここいるなイっサイトが出あ、いたあ<音>、あ、そこで 強<笑>、うん。強。シンシンって書いてたパンダか。なんか車の音。聞こえまうん。どっちですか裏。やばい、ね。もう7発使っちゃった。 こう、まだいますね。ああ、了解。倉庫か、今の。できます。倉庫か。どっからですか。 対応するのはちょっと難しいです、ね、どこにいるかがまだ全然わからんす。ああ、そこからにはです、ね。見えないですね、すねここから。うん、はい。<笑>右から打たれてるのは間違いないけど、どこかが全くわからんな。あ、いた。 ここまで来れますか、ね、んそっちそこ入るかなそれ撃ってるところと違うんですけど、こっちから打たれてるんですよね。そこの位ピンに回り込まれたら、うんううん、ちょっときついかな。上登っちゃうと。降り場所が限られるし、こ向こうから見てこっちが開ける。 右のやつちょっとロックすね。あこの車か。でもピングのほうとぶつかるからだけ。ぶつかるかもしれん。うんうん。あれ人か。違うな。ああ、ここか行ったな。 せいさんの言葉。<笑>あの向こう止まると思ったから撃たなかった。<笑>そう向こうから見てこっち丸見えないよ。よろしくないので。 違もう何やってんのもうマジさっきからおかしいなもう下手くそ何やってんだ俺バカ野郎二人いますよ小屋ちっちゃい小屋 貼っとくよっ<笑>やばい、見てる。うん、い や, ーやばいわーいや、ここはかれるところに、やばい、い や, 俺がやばい。 やばい。そうだるいな。今から応援に行きます。リーザしました。対応します。ああ、もう移 動, う移動したいい。移動したし、移動しようかな。2のいだけ。かんまいけないわ。 まだいるな小 屋, 小屋の方ですね。小屋です。わ、死ぬ。マジ死ぬ。ナイス。 スクワットいきましょう。はい、うい。まあ、なんとなく練習にはなった気がします。スナイパー使ったし。な, るほど、ね、<笑>なんとなくです。<笑><笑> ラーまで3人えです<笑> よっしゃ戻りました。 Fui. Pre... やばい。 だおと通じてないんだ。残った意味がわからん。喋りかけても反応がないぞ。声が聞こえてない。 ということ、声全然入ってなかったですか。<笑>あ、入ってなかったです、さっは。なんかスピーカーモードみたいに。スピーカーモード。<笑>はい、自分の声が、あのー、せいさんのスピーカーから流れて。<笑>んなんか自分が喋ったら、あのせいさんのボイスから流れたような感じで、あ、今ヘッドすると、受けてかなと思って。<笑> めっちゃ喋りかけて「どこいるどこいる」って言ったけど何も帰ってこなかったから う, なな<笑><笑>うわ無駄地にしちゃったな。 3p 4p 欲しいですね動画<笑>で募集しないと<笑>いや今のは 3p 4p でも一緒ですね<笑> あの奥1番さんと4番さんは一緒のクランっぽいかなジュオじゃないですかうんそうですねなんかそんな感じでもどっちもお名前が読めない<笑>よろしくお願いします、うん ちょっと集中取り返すかうん久々にちょっとドックとか行ってみません激戦になっちゃうけど、はい ジャパン・リョウさんもいますね、配信者。久しぶりに聞いたな、その名前は。ジャパン・リョウさんは配信とかしてます。うんうん。あ、そうなんだ。はい、ジャパン・リョウさんって誰と一緒にやってたっけなん、えー、ジャパン・リョウさんは最近、あの、同じジャパンっていう名前をてる人とは、ね うん、ジグマンハンターっていう方と。うん。知らなか い, いですね。うん、ユースバは飛んだ猫で検索したらすぐ出ます。ええ、飛んだ猫。飛んだ猫。え、は、え、い、しんさんのはただしんさんのアイで検索したら出ます。ほう。多分。<笑>多分。<笑>はい。 現在死んじゃ死んじゃえだったらあの配信者結構シ<笑>ド者が結構多くて<笑><笑>なんか死んじゃば全部見てますみたいな感じなのです、ね。えー このドックスってどこに降りるのが暑かったっけな、うん。こっちかな。うーん、ドックス。う ん,、うん、自分の名前でですね、ドックス。あ<笑>、そうなんだ。はい、アーケードで結構青マップでしたね。<笑>ああ、なるほど。この船の上から結構撃つのが、あれ、うん、あれです、う, うん、う, んうん、うん、うん。もし敵とぶち方とした。ここはね、このルートだと来ると思うよ。 すまんうんただここもねあんまりあさる時間がないもんね、うん、あらフリルクが効かない<笑>遅れた<笑>ああ来てますねなんかきてる ああいるねでも本当にこれ本当とにくのとしたらこの船の上からやります船の上はいああ左の倉庫取るかなあ左の船行ってんなおお了解。あ左の倉庫入っ た, た入ったよ船の親がちょっと強いです、ねうん、ほいほら い, いや装備が長いのが問題です、はい<笑><笑> やられたなロクスコだえー、ちゃん待ってもうバグってバグってる。 そこあいたいたいたナイスあ前マイボール<笑>んマジだこれで終わりじゃないですかいやまだいるあ終わったショットガンのやつやったはい一番さん起こすショットガンが角で入ったんでああナイス 一番さん、何発か当たったわ、うん、俺さすが縄張りの力<笑><笑>あ残念ですから番さんがやられたんで、うん、PHO のスタートう1多分ョ0だと思うんででも違うっぽいっすよすぐ抜けたからね四番さんあゆ言うと見て待とうね、じゃないですか、うん <笑><笑>どうだろうかゆくはないようですよ、ね 1個だけ持ってるコンペ何ン も, もないのここ。なばり。なばり。なばり。なける<笑><笑><笑> ちょっとすぐブドウ状になっています、はい、うんなるねもう 飲, 飲まれるこれ船なかった右側に船で行くわああそ う,、ね、そうだ思い出したあったあった一番さん一番さん船船かむかむかむ船で来海馬で行こ、はい、うほ、ん、ういんじなうんえもう行くよ一番さん。来ないな聞いてないな 乗れるこっち、こっち行くわ。うん、はいはいはい、乗って乗って乗って。あ、そこも あ, あ, あります。あ、かんわ、あさってるわ、一番さ。<笑>これ、JP って書いてるけど、日本人じゃないな、多分。通じてないな。うん。あ、来た来た来た。か、今、2人で、二<笑>人であれやってんじゃないですか、ボイスチャットで。うん、かもしれんけど。 反応がない。全く<笑>とりあえずここだね。 たンごめんそんなそんな持たんもん<笑> がない、ねうん、起きないいい、ね、いねねででででですすすすすとりあえずを通かか今今ははロこのルートで行きますかかよく入れ大丈夫です。はい マイセイさん、両高校さんと結構やったことあるじゃないですか。よさんですか。うん、夜から、うんうん、やってますよ。両高校さ ん,、うん。うん、この時間にインするってことは喋れん可能性あるけどね。うん、横で、えーね。横で寝てますみたいな。な<笑>あ。ボイス重要ですね。うん。よさんもよく配信見に来てくれますよ。ああ、そうですうん。 いいなか100万1個してますはい大丈夫です玉だけ持っとくか DMR 見つけたら教えてくださいああよ何ミリでも大丈夫ですか<笑>何ミリでもいいすわこの際 一応ねチクパとあの何 DMR く残してるんですようん M24 とかでもいいかもないですようん重くて、はい、ラボは入ってない感じね あ、3箱あるよ。あっ、3箱持ってますよ、ね。おい。し島さんは素通りしていた。全<笑>然<笑><笑><笑>ないなぁ。日本じゃないかな、日本。うん、日本じゃないね、これだろだわ。ああ、そ<笑><ジか><笑>うなんですか。うん。 なのに JP ってあれば相当尿がつきてることですよそれじゃ。わ<笑>かんない。たまたま最後がジャンプ、うん、ジャンプじゃない な, な。たまたま JP になったのかもしれないし。<笑>うん、まず前の G が読めないですもんねだって。あれルル ル, ルーヤニーじゃないですかルヤに。うん<笑> 日本っぽくないからまずまず日本っぽくないリリドリアニドリアニ JP ドリアニまあって言って聞こえてるから日本人だったらまあちょっと失礼なこと言うてますけどね あ, あそれじゃあ一緒に頑張りましょう<笑><笑>おりますお銃声 右奥ですねあ銃声すね入、うん、入ってますま今入りましたあ、はいーーうん、次アンチ近いからうん道の頭が一番ちょっと当倍欲しいしいろいろ欲しいもあるんだけどな。 QR、センスワイヤレスコントローラーのバッテリー残量が少なくなりました。 入りますね本内の方でやってるところか、うん、応急ありますよあー取りました応急大丈夫ですよいおーいおーいあやっと3ス変わったこれで戦いますまた三バックあるよ シフォーシフォーありますあそこですね今見えた建物だいやもう諦めるでリンスタンのうん6倍持ってますこの奥だねやっぱりここだねここに敵がいる内側入りたいのでどうだろうなこの辺目指しますか 見, 見えたかもー向こうね。おいあっアルフォンス。アルフォンス。今のアルフォンス KOR はフレンドであれですよ、コリアンですよ。 うん見えないかな見えないな音は完全にここなんやけどねあ見えないからいいな集まってきますよでもこんだけバンバンう ど, どんやってたら32二 ね, う, ねうん集まってくるはい8番さんやられる、はあ、ンダは 肉食動物はい全然聞こえないです<笑> VSS ブソッサは聞こえないですようん困ったなどうしようとりあえずアンチ優先しましょう左警戒でおいおっクレさん今からこの時間ってことはクレスさん今からじゃないの待ってんぜ 戦場で会おう。シーサイドからよしみ。あ<笑>、シーサイドか。シーサイドからよしみって言われてるよ。あ、敵。敵目の前です。うわあぶね。やばい。激ヤバ。ナイスナイスかもしれないそれは。 ますねもう一人いるね OK、ねね、あっ終わりですかいやわかんないまだまだかも終わった終わりじゃないです何か火炎火投げてきたんでお火炎火は俺ハハ<笑> あー了解。それじゃあ終わり終わりおいナイスナイスあ、まあ、こいつもグリップ持ってないあったライトグリップでいいよライトグリップでいいよこれ入ってないアンチきてんねはい行こうレッツゴー左斜めで入りましょう左斜めで うん、こっち目線でうんちょうど赤ピンぐらいから熟成したけど右ジャパンでしょ、うん、そうですねうん囲まれたら打ってほしいですねあこれだもうこっあっこ違うな違うパーティーだ正面やな 左入ろう、うん。左開けてんなでも。ちょっと左開けすぎなんで、側壁入りましょう。うこの道路渡るのが、多分あれだ、ねうん。危ないですね。これは危ない。お、右サイドにいるよ。一旦一緒回入りますので。じゃあ、オッケーです。あ、一緒だか、中いるんで多分。うん、オッケ ー, ッケー、<笑>まだ入ってない。あ、これどこから渡ろうか。 これが。うん、怖いね。これ左サイドのほうがいいでしょう、でも。ここで切ります。右一緒だ。オッケー、うん。見えてないから、ドリンク入れるね。いやー、見えてないな。な一発渡らないと、ちょっと変なことになりません、ね。うん、これ渡ろう。はい、え渡った。はい。オッケー。左山。どんですか、それじゃあ。うん、登ろう。そのほうがいいと思う。 目いるかもしれん な, な。あ、いますね、多分。音聞こえたんです、さっき。見ないな、でも。うん、見えない、見える範囲にはいない。見えな い,、はい、えないはい、オッケー、オッケー。 し後ろから敵もう少しで出ると思うんですけど出たかもしれない、ね、あ、出た出た出たい今いますよ見えた見えた見えた見え た, 見え た, 見えた、うん、痛い<笑>痛いよもう一人いますね。うん アンチ中から出て。ないです出てない。はい。今出たかな。ああ、まだアンチ中です、うん。結構痛いはずですけど。もしでもいいですね。今出ました。オッケー。うん、アンチ中結構痛いですよね。うん、痛い。もう右やったと思いこれ左行こう。ちょっと回復やっとから行きます。はい、オッケーです。オッケーです。 こっち、っち見とこ右から丸みかあ、正面小屋裏ぐらいにいますね小屋裏今の、今の連写動くね ?DMR うんねえ、えぐいね今の連写けど黄色が出てなかったね<笑>ただ見えないんよな これ2でしょ。6、6クローズしたらまあわかるか。もっ と, っとやり合ってほしい、ね。うん、ほしい。でも多分意味の向こう側だからやり合うと思うよ。でこっちを壁にした時に、あ, あ、突いたんだって聞いたんで。うん。うん、サンピングの方、多分そこから流れてきました。理解。できた時やり合うんじゃないかな敵は。そうっすね。少しずつ目とこう。 奥 だ, ねね、奥だね、奥だね。あ、ジャパン両さん。オーケー。<笑>やるぜー、やるぜー。熱い戦いをしましょう。うん、完全に向こうの両船と向こうの家屋ですね。こ後ろ、あ後ろ突きに行っても行けるような。いいか。売りはしなくて。あ、両さんここにいます、ね。 うんうんうん、もう流れてます、今、生産の方に。なるほど。見えた。小小屋、屋裏入ったけどな。お, や気けおやばいおいお<笑>いおいおいおいおいおいおいいおいおい ああ2人ともこっち行ったちょっと見いさうんもう1回入れるよはいナイスあ全員そこの裏行ったわ3つとも。 え、どっから嘘でしょ、どっからよ今のあ、左にまだ残ってたんかいやいや そ,、はい、そういうことかいやめっちゃロックされてますよモックないですかモック巻いてほしいモックがないですね、はい、あー、終わった<笑>それは終わりましたい<笑>や、それは終わりだ<笑> マジかぁ、俺から全然見えんかったけどな<笑>悔しいぁ。 ししました重さ多いですね理系いまってちょっと待ってねりょうさんりょうさん知ってるんですかさくらさんもあ前結構一緒にゲームしたことがありますは、うんまあ、か私 そうですいろんな試乗者が集まって、うん、なんかチームを分けてからやったりとかとああ、カスタムってことがあるで、カスタムっていうか、なんか12人がいたとしたら、なんかシャプリのアプリとか使ってて、うんまあ、A チーム、B チーム、C チームとか分けてから、はいはいはいはい、同じマップでなんかワイワイしながらプレイしてみようみたいな。ああ、なるほどね。 いただいてきますはいは い, いってらっしゃい、はい、最後誰にやられたかなジジんとかジグマンジグマあさっき言ってた人か。 ジグマなんとかさん言うてたもんねその人か完全に木からかアンチ入ってたら動かんかったけどね はい、おちょっと待ってあ間違えたもう間違えた間違えたわ間違えたちょっと待ってモリスソリ もうこのボタンほんま嫌マジでこのボタン嫌んなんこれなんなんこれもうほんと勘弁してよもう勝手に配列変えんじゃないよサブ も hello, hello, <laughs> <Sayonara? Hayakune? laughs>、so okay, go. go, go, go. go, go, go, go. <laughs> 33分前チ ー, シャーあ聞こえないうんこえ は, はい入ります。 まあ12時 あ, あまあそんなもんかそんなものかな。 もうね、もうあの、招待のボタンが参加に変わったのがもう、納得いかなくて、納得が。え、うんね、ー、<笑>招待送ったら向こう行っちゃうじゃないですか、参 加, 参加になってたら。はい、ああ、そうですのが、ね、死んだら、死んだら、死んだら、死んだら、死んだしんだら死なだら死んら死んだらなんかから死んら死んだんだ めんどくせえ、前のままでいいのに。意見で人いないんですかね。いないですよ。<笑><笑>断言。やっぱ神田もいけますか。<笑>うん。しょうがないか。んさんがかりますよ、今。そう。はい。<笑> いいいじゃないですか、当たれば。おい、それじゃ、ランダム。え、ランダムランダムしないっすよ。あ、危険で行くんですかあ、<笑>あともうちょっとだった。あ, あいやーあ一<笑>あと。あと1分だったよ。<笑> 5分、ガッツリ出発ですか、もしかして。<笑>そうっすよ。また5分待ちだ。うん ううプスプスプ ス, プス<笑>んさあこの間を使ってじゃあチェストでも開けますかチェストチェストハズレ チェストーハズレチェストーハズレ当たりあんのこれ<笑>ああ、全部ハズレダムっぽよ今スタッツもうあれビキンディと書いたらもうスタッツおかしなことになってますよね キルデス十一とかなってるよ。<笑>やばいな。ほわほわほわほわ。 あれ、5分待たなかったっすね。うん、待たなかったんじゃな い, なしいセッションあったんですかね、うん、うん。かもしんない。ウィケンデーションで。ヒロンモーリス、ハロー。はい、YouMeNo.1、ハロー。ハロー。こんばんは。こんばんは。 Yeah. Yeah. s a、so、Yes, o so n a a r was I know, but sayonara is so cute. Whenever you say sayonara, I think you're、huh? calling my girlfriend sayonara. Oh, yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Sa sayonara is a cute word. Cute word, yeah. Nice. 日本語で言うと、サヨナラを書いてみてください。サヨナラ。サヨナラ。ありがとうススと思いますよ。ありが人う結構いますよ。うん どうぞ。 一番さんもよろしくねとサメあ俺の真上に白熊がいる白い服がいるな OK さあどっから入っていくんだい真上に3人ですねあ了解えっこのビラ入ります中央入りますねはい エネミーいやこっちだういたまたまヘッドショット。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 ナイスそこの中やるわどっち側だこっちはいないんか終わったうー ん, かったんでまだ角じゃないねってことはさっきの奥のやつ、ね、起こされてんな。 さよならさよならこれボットやな。 どうせこの別の家の中にですか、うんうんうん、あこの家ですね。はい、こっち二人いるわ。家入った。今4ピートリです。これ中あバレてるわ。やる。やるじゃん。め ななかなかイントゥザノノコココココです。お、インサイトゥトゥトゥ human。トゥオアンドゥギー、アンドゥー。ペンザ、ペンザ、ペンザファース。 うん、なんなか奥がはいさあまだいるさっきの四ピンの家多分一人いたんと思うんでおい 入ってないのまだ季節でしたね今うんまだいるねじゃあ家の中オ ー, ーまだ移動はしたと思うんですけどあこっちいるわこの裏アネメイじゃあウェイウェイウェイウェイウェイウェイバレた 今左に回ってるね左うんこの辺インサイノ、no, no, no, no. ーノーノーノー浅いいたな I don't see. 見えんなどこ行ったあれ完全に人間だったけどな2階から見たら見えないですね。いやわからんこっちに走って行ったのは間違いないけど完全に見失いました 中とこじゃないですか。うん、この中はありえますね。 e x t e n d e d magazine. I need an extended magazine. I need an extended magazine. I need an extended magazine. m t e e d a g a z i t e e d i t e i n e n t t e t e e d e I t e i d e i m g a i n g t e g e t e n i n e I n ここここれれれじじゃない今のじゃななないいい今ののでですねチ、うん、チャャリリンンココ追かかけたかなチャリンコ行ってききますまだだだ復活できるよれ だ, これ だ, これだ エネミエネミこれだエネミーこれだンニエンニエンたエンニエンニエンニエンニエた。ニエンニエンニエンニエンニエンニエンニエンニエンニ わし、わし、わし、マメッカ、マメッカ、ママッカ、いましたね。うん Going okay. left. てる no, no, other side. 今右の右 no, の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右のいの右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の右の 一 人, 人いたんですけどいたよねあまだいますまだいますやるめやるめやるめどこだやったさっきの4ピンでした、うん、ああああまあまあまあ番めっちゃ暴れますねあの君見つけたら<笑>あモリスモリスね俺と同じぐらい血の毛が多いので突っ込んでいくよ結構 それでも俺の方が一人特攻するけどね、やっぱり。<笑>車。車の音。あ、一番の音がする、うん。どうしよう、移動しますか。あ、ちょ、待って、あれは 全<笑>然当たらんねやけど<笑>エグくないそんなに当たらん、うん、ひど今 m 十六でしたん m 十六。あ今何どうたんですかエオポーですうんベ リ, ベリルあベリルですあベリルベリル全然当たらん、うん、ちょっとあさりに戻りまーす砂も多分多分ボットでしょうね あー サ, クーサクーラーマーク音ですね AI です、うん、a ほ ら, らサクーラ ー, マ, ークマックマッ ク,、ま、マーク ?AI はマークしませんっていうの通訳 マ, <笑><笑>マークしてくれって<笑> AI はもうマークいらないです 飛ぼしい、飛ぼしい、フルトンで飛んでいきます。ここ行きますか。降りたんですか。 一番さん車捨ててきたのねどこ てます？屋根上降りるに、ね、あうっうん何か AI だらけですおっとっすよねこれっボットがモリモリいない AI だらけですねはい。ですね AI パーティーですー AI パーティ ー, パ ー, ティー AI パ ソン<笑>全然当たらんのだけどめっちゃ逃げるマジでやっぱグリップなけてからちょっと気持ちいいやグリップついてるのすよバーテそれにしても当たんない僕2倍が苦手なんですよそもそもああそうなんですか自分でやるの1も。 感度合わせマママジ、ジジ嫌いマジ嫌いマジ嫌いッがベベリリーーでああれば、希望ですすりますよはい。8倍あーまます、はい、8倍でてましたや、oh, 6 a v い。 あ SR サプコラもらおう。Thank y y、yeah. o u don't see.I say suppressor.You think AR.It's SR.AR.、うん、ああ、なんかインド系の人ですかうんうん。よくわかりますね。ああ。あ適当に聞いたらだから。<笑><笑>ようわかりますね。インドス。あうん、すげえ。 なのか、yes. あの人たちとので本語でインで英語ショ語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語であ語でインターナで英語<笑>ーー<笑><笑>ーー<笑><笑>で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英やで 人間だなこっちに2人座ってたあそうなんここ障害打ちないんでちょっと怖いですねそれじゃあうんさゆみ、レッツゴーセーフゾーンレッドピン2あーでも戻ってきたからボットかなあれ怖い左左も怪しいなこれこれボットだなないスオ 誰だ。今日は俺を当てれない日だやっぱ人間っぽいよね違うどっから撃ったとりあえずアンチ入るよ、うん、いはい左左側打つたな人間っぽいボット ああ、ポットですね、多分。うん、はい、オッケー。安全ポットですあ、車来たよ。車。車ここ。 いタイミーは、やめる。<laughs> 一人しか乗ってないように見えたら、四人乗ってた、今。三人。後ろも。サップ。ここだ。うわ、それありたいな。あさろう。 全もしないからな俺。やーばい。ゆし、サヨミ。India、ナンバーワン。モーリス、ナンバーワン。<笑><笑>モーリス、e ンバーワン。ああ、you! <笑>頭新品。 これのほうがいいかサップの音めっちゃ聞こえ ま, ね聞こえますねこれ右から入るで、ね、真正面いるからね2番ピンの方サップがおっメッカー見えたク見え た, 見えたここうこうこう こっちねそうですねうん一人じゃないこれなんか一人だったような気がどこ逃げた 右だとりあえず、もう一然わかんないですよ。わからない。 うん別パカラ打たれたよね。 ミか、まダメだな今日当たんねえマジで<笑> マジでダメだで、こっからは割れ目か割れ目で山のところにいんのかな森スルートは安全ってことやなうん「Quad from Palace is still alive e squad we kill in Palace」 あのッ俺、ね、お後 ろ, 後ろボットスカーわかんない。探査ですけど。うん、見えない。ボとないですね、これ。はい、スポットやね。わかんないです。 I have EMP パンクさ、yeah. yeah. あすい。死んだ 裏裏は裏もいるよ何でおあ、ナンバーワンママッ、ママッ。Okay、ありばい、ナンバーワン。My mark, my mark. Okay, 見えないですよね。でもこっからなんでだ、ね、なぜ見えんいる中かはいえ一番死んだマジで分かんないです一番え今起こしに行ってくれたんじゃないですかモリスえ意味が分から ん, <笑><笑> ん, んあいたいた見えた見え た, 見えた うお当てられたやるったこやばいです、ね、エネミー、エネミー、マーマー、マーマック、エネミービ、ビハインド、ビハインド、わかった。<笑> 満身創痍なんじゃこっちはアニメビハインブルーマークブルーマークにあのグレーになりますそれでうんレディーとも右から打たれてるかどうでも左か ら, 左か ら, 左からスナイ フ, 左ナイフ左自分が見てる方から撃てますね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 たらんマジダだい や, いや無理だよもう満身創痍ですう 今日落ちますので、は い,、はいあいし、はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。はい、お疲れ様です。はい Seven kills, no chicken dinner. s a y u m i where is Sakunara?、Hmm? Sayunara? Sa Sakunara, yeah, where is he? Sakunara.、Uh, s a y u m i Europe server? きょう調子悪いから。Okay, okay. Now I just think、uh, be so. Feel so bad. マッチング長い。おらんかおらんか。ふぅ。夜、上海。夜、上海。にーはーにーたーおにーたーお。にたおにたお 大変だな。つうか、洋上は寒い。洋上は寒いかん視聴数2になったけど。抜けたんか な, 言えないあ、言えない。あ、もう帰ってきたってことあ、そう。そっかそっか。なるほど。帰宅じゃあ、 ログインログインログインパブ Z ヘブズヘ調子悪いけどな今日本当ダメだ当て当たる気がしない<笑>本当当たる気がしないわタイムリータイムリーではない<笑>タイムリーに帰ってきたってことかなルーサブエイ <笑>炙りアブリカルビーってアブリカルビーアブリカルビーアブリカルビはい言ったアブリカルビーアブリカルビー ア, ルアブリカルビーこれ言った<笑>よろしくお願いします<笑>ちょっと待ってアレクサー 暖房つけて優秀あなた優秀 あら、さっきの3番さん、一緒の人だね。よろしくお願いします。日本語通じてんのかな通じてないのかなどうなんだろうなモーリース。モーリース。モーリース。あら、誰も返事がない。ただの屍のようだ。 どこ行くべかな。うん。まあまあまあまあまあまあ。と、今日は。エイムが合わないですね。練習の時点からおかしいなとは思ってたけど。合わないです。どこ行く。 マーティン、アザー、インパラ。うーん。そうだな。 キリ ン, キリン違うな。 だろうな調子が悪い横横縦縦ねうん、まあ、動かせれるんだけどちょっとずれてるよなやっぱりどうあらいないいないんじゃないいらっしゃいませ<笑>いなくねえかこれは No enemy, I cannot see. バックサイド。 オーアー…アマルダンシップちょっと待ってサイト欲しいな。ん上から落とすんな。 JP, n u m b e r no j p n e s e He's a new Yanni JP, e Japanese. No, no, no. no. no Japanese. He's a k n a p a n a p e s a p e He's a k n a p p e s d n e He's a n a r h a k n a p He's a i d a p He's a n a p e s a n e s n a e n o n o k、no. i n a k i d a e r i d n a p p e He's n a e r h i f n a p p h a i n a p p s d o a e h s i n a p p r s k i d s d n a p p e r i d n a s a k i d a p s a Uh, Iku trying Su. Okay, I am here. Mark, Mark. Wait, wait, I'm just a bit far, like fifty meters behind you. A hundred fifty closing in. もンバう、もう、もう、もう、もう、もう、そこってもう、ね、もねもう、もう、もう、もう、o う、も h もう、も h もう、もう、もう、もう、も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 <laughs> oh, we can be very, very slow, we can be. Diesel, you want to play Europe or Rayum Europe,、uh, Europe or、uh, American server? Common American Server Better than e u r o p e No, no, today I feel so good. <laughs> フィールソーグとか？ダメなんですね。今日調子悪いからね。 冬クーポンでもお金が足らん。金が足りません。 本目か。二本目だ。うん。 お願いします今日はね、調子が悪いっす。ザクロマンさん、これはジャパニーズでしょう って確か上手い人だよねお上手なお方だな つくあれこっちで落としたと思うんだけど な, い な, いな。 待って角っこまで一人だね Thank you あーいえいえどうしいたしまして降りたと思ったんだよ 結構。聞こ I'm gonna go outside. いいらっしゃいませ今日はね調子がねあんまりよろしくないので元気がありませんあんまり。 見えんの。マジか。オッその死人いるわ。ナイス。一人。もう一人でもどこいんだ。こっちの方から聞こえたよ。バリバリ持ってますね。 全員持ってそうだな。 いこれは遠いぞ。 ポットちゃんだらけだ。 いいものがないね Thank you.、うん、バック車車車ナンバーツーナンバーツーナンバーツーストップストップストップストップストッ プ, ストップ そう お, うおいもう入っちゃうあ物資。ッいなこの辺だな いらっしゃいませ。ビデンディを謳歌しております。調子悪いであ、ごめんなさい。ナンバーフォ ー, ー。総理。 海の中かあっちがあったワインキュー。 4番さん、見える敵。銃声が入ってるい。ティートレイルっていう人がいたよね。 ノートしなかった。あ、バイクの音するわ、前。うん、後ろか、四番さんか。うん、三番さんがめっちゃ食らってるのはなんで。なぜじゃ。 上か、うん。上にも聞こえる。上かな。あ、上だ。ほら。あ、後ろ。え、ほもう音の感覚おかしいな。やばい。 後ろだ。ここだ。なるほど。あそこでやりあってる。 にもやっぱいるんだね。 かしてる ヘール あごめん<笑>また会わなかったここだうーん詰めてくるきついかな<音>残念ダメ だ, めだ今日はマジで会わない会わないわ終わりにしましょうこういう日もあるよ わずかにずれるんですよねダメだね今日は<咳>はいありがとうございましたおーちょうどまあデイリーが、はあ、終了したのでちょうど良いじちあちょうど良いですね うん、次ヒゲサンタの3ヘルメットですねでイベントはお3つ取れたら十分やこれ絶対取り忘れてるからな い, いつも皆さん取り忘れないようにしましょうビンゴは終わったうんこれももらえんのかもらっとけもらっとけ もららったからじゃあ最後は最後は一発引いてみますかでもなこれこれとこれあここにここに出てるやつ全部当たったんですよね当たったのでカラープレネードの黄色もしくは水色を狙って一発いきますかどっちがいいかな黄色の方が黄色 うん、水色うん。どっちがいいかな。レッツゴーゴーゴー。ゴーうん、ああ、好きオレンジ、オレンジ。まあ、オレンジ、黄色つながり、ジャズの流か。はい。それでは、本日の配信、終了します。調子悪くてごめんなさい。今日はダメダメでした。ありがとうございました、最後まで。それでは。 バイバイ。